このチームはすごく子供が多いので、えー、元気いっぱい踊らさせていただきますけれどもとにかく、えー、みんなニコニコ笑ってますけど引きつってる子もいて緊張してる、えー、皆さんもいるんで、えー、観客の皆さんどうか温かい声援といいますか、えー、手拍子の応援をよろしくお願いいたしますそれでは参ります北条富田凱構え ИНТРИГУЮЩАЯ МУЗЫКА 頑張れ観客の皆様にしたありがとうございました。